こんにちは、アップロードです今日はですねなんとテロップが自動で入る無料アプリを見つけたんで紹介していきます今日は全自動でテロップ入れができるアプリを見つけたので紹介していきますなんとこれ無料なんです僕がスマートフォンで編集してスマートフォンで撮影してスマートフォンで色々とカット割りもしてますよっていう話をしてたんですけども今回はなんと自動のテロップ入れのアプリが出ましたその自動テロップ入りのアプリを使いこなしてみたんでレビューしていきます 僕のチャンネルではこうした動画編集の方法だったりだとか、あとはフリーランスの生き方、コスパ生活をしている方法についてまとめています。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。今日おすすめするアプリは、えー、ブルーっていうアプリです。えブルーブローアプリがあります。これ何がいいかっていうと、無料のテロップが入る、自動で入るアプリになっている。 これがすごく良くて、なんと僕はもうスマートフォンで撮影して、スマートフォンで編集して、スマートフォンで、えー、YouTube をアップできるような状態まで持ってきました。そのスマート、スマホ1台で、えー、編集する方法についてまとめていきます。今回ブルーというアプリを使っています。これ何がすごいかっていうと、自分で撮った映像をカット割りした後にテロップ入れができるんですよ。で、全自動で音声を認識してくれてテロップが入れることができます。 これすごいですよね。今、音声分析をしてるんですけれども、こんな10分動画であれば、だいたい1分から5分ぐらいの時間をかけて、全自動でやってくれます。こちらが出来上がった動画です。こんな風に、全自動で全て文字入れをしてくれます。ただ、精度で言うと、90%、もしくは 80% ぐらいのクオリティかなっていう感じです。なんで、そこから自分好みに自分で整えていくっていうのがポイントかなっていう形です。 何がすごいかっていうと、文字のフォントも変えることができます。今、民調体というか、一般的な文字フォントですよね。文字の色だとか、白色にして、で、フォントをどうするかとか、文字のサイズをどうするかっていうふうにいじることができます。こういった形で透明度だとか、あとは、ここですね、透明度だとか、いじれますし、で、文字の色も、文字のフォントも全部入れることができます。で、特に日本語フォントも使えるっていうのが、ここの動画の、えー、動画アプリの凄さで、自分で、 日本語フォントを探したりだとか、英語フォントだとか、民調体だとかっていうのを選ぶことができるのがすごい良いポイントになってます。これ今動画を撮って撮影してるんですけれども、そういった意味でも自分で選びたいもの、やりたいことを絞っていくっていうのはすごくポイントになります。特に日本語のフォントなんですけれども、日本語フォントはこんな形でたくさんの種類があります。でたくさんの種類がある中にダウンロードして自分が好みのものを選んでいくっていう形です。で、僕が今回選んだのは、ふいじ。 えこれなんていうものだったかなちょっと忘れちゃったんですけども、これを選んで<笑>、で、撮影をしたものに文字色をしていきました。これなかなかいいですよね。これを使いながらっていう感じです。で、精度としては、やっぱり少し劣るんですよ。90% っていうふうに言ったんですけども、ちょこっとできない部分があるんで、それを自分で手で入れながら、 修正していいくののに5分分かかからら10ぐ時間りますただ5分から10分ぐらいの時間なんですけれどもこれまであの全テロップを手で入れていたよりもものすごく時間が早く簡単に操作することができますこちらが完成した動画になりますこんな形で全て文字が自動的に入るんですけれどもやっぱり精度的には 90% と言ったようにちょっと修正しないといけないですただ ブローアプリのおすすめのポイントは3つあります。3つまとめると何がいいかっていうと、1つ目はもう完全に無料でできることです。これ完全に無料でできます。えー、で、しかも昔はちょっとなんか広告が入ってたみたいなんですけど、今は無料で完全にできることができます。で、自動でできるんですが、2つ目のポイント。自動でできるんですが、やっぱり精度としては 90% かなっていう感じです。で、実際に使ってみたところ、やっぱり修正がいるんですよね。修正に5分から10分ぐらいかかってしまうっていうのはちょっと、 え、マイナスなポイントです。ただ、その自分で編集をしてる人、もともと自分で編集したりだとか、自分で動画アップしたりするような人のであれば、この、 アプリを使って、全自動でやって、で、編集するのも可能かなという感じです。で、3つ目、3つ目のポイントは、もうスマホで全てを完結することができるってことです。例えば、こういった形で、今僕、スマホで撮影してるんですけども、スマホで撮影して、で、撮影した動画を、僕はブロっていう動画アプリで編集してます。編集アプリですね。編集アプリで編集をして、カット割りをします。例えば、あーとか、うーとか。 えー、とか言ってる、その、自分の間が悪い時をえカットしたりだとか、で、言い回しが悪かったりした時にえカットして、で、また撮影したやつを被せてっていうふうにカット割りをします。ブロっていうアプリはえ別の動画で説明してるんで、よかったら動画の概要欄を見ていただいて、別のアプリを見ていただければなというふうに思います。で、iOS のアプリなんで、ブロは iOS、えー、iPhone のアプリなんで、iPhone で使っていただいて、Android の方はキネマイスターキネマスター っていうアプリがあるんで、それで編集をするのがありです。で、実際に編集をして、カット割りをして、で、ちょっとしたテロップだとか効果音もブロで入れた後に、最終チェックとして、あの、この、えー、おすすめした全自動のテロップ入れのアプリを最後に被せて、で、完成させて、で、YouTube にアップするっていうこともできるというのが、えー、今回僕がおすすめしたスマホで編集して、スマホで、えー、カット割りをして、で、スマホで あの全自動でテロっぽいるっていうアプリの詳細になります。もうこれでやっぱりもうスマホ一台でできるようになりましたよね。YouTuber だとかもすごくパソコンで編集したりだとか YouTuber って結構難しいなっていうふうに思っていた方もいらっしゃると思います。ただこのアプリができたんでもうどんどんどんどん YouTuber が増えていくのが見えてくるんじゃないかなっていう感じです。で、プラス今後ですね、やっぱりこの時代の流れ2020年ぐらいのあたりからえより 人の多い YouTube チャンネルが増えたりだとか、あとはスマホの画角が広がることによって、えー、登場人物も増えていく。今、最近の YouTuber って結構人数が多い YouTube チャンネルが増えてきましたよね。それと同時に、えー、今度はライブ配信っていう形で、どんどんどんどんライバーっていうのが増えていく。世の中が2020年今後の流れなのかなって僕は思っています。 で、今後ね、YouTube を皮切りに TikTok だとか、あとは、えー、17とか、中国とか韓国で流行ってるような、もうライブのアプリがどんどんどんどん日本にも流れてくるかなっていう感じです。今日の動画はですね、YouTube をスマホで撮影して、なおかつスマホで編集して、カット割りして、全自動でテロップを入れる方法についてまとめていきました。皆さん、えー、見ていただいていかがだったでしょうか、えー